これからですね、マックルーベを作ります。マックルーベっていうのは、えっ、ー、と、アラビア語でひっくり返しっていう意味なんですけれども、中東の家庭料理ということで、レストランよりもそうですね、家庭でよく食べられることが多いですね。で、今日はですね、あの、いろんな作り方がマックルーベってあるんですけれども、僕は現地で習ったように作ってみたいと思います。工程がちょっと長いんですけれども、ざっくり説明しますと、まずこちらの野菜をですね、素揚げします。そちらが終わった後に、 鶏肉をですね、水に入れまして、その鶏の出汁を取ります。えー、その出汁でですね、えっ、ー、と、ご飯を炊くんですが、その際に素揚げした野菜たちを入れてですね、えー、鶏肉もその中に一緒に炊き込みます。で、ひっくり返すんですけれども、ひっくり返した後にですね、えっ、ー、と、これがマックルーベの特徴なんですけれども、素揚げしたナッツとか、イタリアンパセリというのを乗っける。まあ、あの、ご飯のケーキのような形になるのかな、最終的には。 ナスの素揚げは必ず入れますね僕が習った家庭では必ず素揚げする前に塩を振ってもんでおきなさいと言われましたナスを入れたりこんな感じかな それでひっくり返します完成しましたマックルーベです こんにち は, は Dialogue4People、えー、前回前々回に引き続き、はい、マクローベ王子ことジムネットの斎藤亮平さんに来ていただいております。はいはい えー、料理3品目はこのマックルーベというですねもうまさにこうド派手な料理を作っていただくというあの予告をいたしましたができましたなんで す,、ね、ですかこれはこれはですねでもそんなにあの、はい、大きい方でもないんですこれは現地で食べるともうちょっと大きいかもしれないですね、はい、これはあの先ほど皆さんに見ていただいた通りなぜひっくり返して作るんですよね、うん、そのひっくり返すの意味がマックルーベ まあ、クーバーっていうのはひっくり返すっていう意味なので、はい、まあそこのまま料理名になったんでしょうね、はいうん、であの鍋にあの初めこうすらりした野菜を敷きますよね、うん、でそれが裏返ってこう表に出てくることで、うん、この綺麗な幾何学模様ができていて、はい、で上に乗ったこのナッツの香ばしさが映像じゃ伝えられないのが本当に難しいですが、うん、いやー本当にね中東料理の特徴の一つだと思うんですけど、はいあの 夏 系,、ね、系の素揚げっておそらく単体で食べても美味しいと思うんですけども、はいまあ、ご飯と非常に合うっていうことで、はい、これあのただ僕は中東に取材によく行っていてもそんなに多目にかかるものじゃないんですよ、ねうん、いや本当におっしゃる通りであのレストランで出てくることは本当に少なくて、はい、んなんでかっていうとやっぱり家庭料理だからでしょう ね, ううね早速ちょっといただいていきたいと思いますが取り分けていただいてもよろしいですかいやもう、あのー はいもザクザク、ザクザク、ザ ク, ザクザクと。はい。なんせ六合分になりますからね。六合プラス野菜がいっぱい入ってます、ね。うわ、うわ。あ、中にもたっぷりと野菜がそうなんです。では早速いただきます。いただきます。うん。うん、すごい野菜が柔らかくなってて。うん、でもこのナッツのカリカリ感と合わさって。 うん香ばしいああ、えー、今日はあの鍋で作ったんですけれども、はい、あの同じ方法で炊飯器で作るとあの、まあ、2号とか3号っていう小さいものでもあの作ることできますしまああの一般家庭だとそちらの方が楽かもしれないですね、うん、いやーこういうシリアの話とか聞くとすぐ行きたいなと思うんですけどなかなか本当に今難しいご時世にはなっていますが、まあ、今後あの、うん、ジムネットさんどのようにこう。 中東でででの仕事を進めていく予定すすかそうですねやはりあのこのコロナの状況っていうのは全く読めないんですけれど も, も幸いですねあの現地スタッフがあのうんとても頑張ってくれてまして。 あのなんとかプロジェクトを止めないように、うんえー、活動が続けられているんですけれども、えー、近年ジムネットではですねあの、まあ、ずっと小児がん支援ってやってるんですけれども心理社会的支援ということで、はい、あの 小, 小児がん患者の支援はもちろんのこと、うん、そこのご家族の支援っていうのもずっと継続して行って い, いますので、うん、そちらの方もああの小児がん患者と同様に、はい、あの力を入れて 支援してていいきたいなと思ってます、うんはい、実はあの僕たち D4P でもこう、はい、あのメインは伝える活動なんですけれども、人、うんまあ、地にニーズさえありあの、信頼できる人がいれば直接支援というのも行ったりもしてるんですね。で前回はあのザンビア共和国のストリートチルドレンの子供たちにマスクを配布するという授業をさせていただいたんですけれども、うん、実はこのコロナ禍の前からの中東地域でもいろいろな人の取材をさせていただいているうちに、うん、やっぱりもっとこういうことを改善したいとか、うん、こういうところが足りてないんだという 入ってくるんですよね、うん、どうしてもこのコロナ禍一色になってしまってそういう細かいニーズがちょっと見えづらくなってる今だからこそ、うん、まあ、ちゃんと現地の人と連携して信頼できる人との関係性を築き上げていってできることは行っていけたらなと思いますすねねそうです、ね、あとやはりあ の, あの日本で支えてくださっている支援者の方々の存在ってうも本当に勇気づけられましてこういった状況でなかなかあの現地のことっていうのが発信できない時期もあったんですけれども、まあ、そういった時にですねやっぱりあの。 励ましてくださったりですとかあのごあの、ご支援していただけるっていうのは本当に心強く、まあ、今後もあの頑張っていかなければいけないなということを感じますね。はいはい というわけで、はい、マックルーベ王子の作った最高のマックルーベをいただいております。あのジムネットさんもそうですし、はい、まあ、弊の D4P としても多くの方々にあの寄付をいただき、させていただいております。で、今回ですね、あの、すべてのことをお伝えできたわけではないですので、まあ、どちら の, の、はい、ウェブサイトからも細かな、ねえー、情報など見ることができますし、こちらの動画の概要欄にもですね、どちらの団体のリンクもありますので、そちらの方も見ていただけたらなと思います。えー、3回にわたって中東の美味しい料理を作っていただいた斉藤涼平さん。